こんばんは。41カ所ツアーの、えー、とチケット選考が始まったよ。ファンクラブに入ってなくても申し込める最速の選考です。まだ、あ、ファミリーマート選考っていうやつで、説明しようかな。説明聞ける<笑>俺もまだあんまだ分かってんやけど。えー、っとね。何やったっけ。えー、っと、一般の人は、 3,500 円か 4,500 円で来れます。まあ、初開催のとこは 3,500 円で、それ以外が 4,500 円。で、額割は 2,500 円。すごいすごくないやばいやろ。で、えー、初開催じゃないとこは 3,500 円で来れます。で、申し込みが、えっ、ー、と、7月29日の23時59分までです。どうわ<笑>かりやすいわ<笑>からんこともあるよな。<笑>また聞いて。ブログとかで。 変身するしで今回のツアーはあのー、初めましての人がね少なくとも 4,000 人から 5,000 人来るっていう俺らもすごい緊張してんねんけどだから初めてだけど緊張するとか1人で行けますけどみたいな人のために何か考えようかなと思ってるので楽しみにしといてなおやすみありがとう。